本壊れてます<笑>全国1億 2,000 万人の軽トラファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこの軽トラのクラクション本を交換したいと思います何年前かな多分買ってすぐ 車高を上げた頃だったと思うんですが交換してます社外品に三つ葉のまあ三つ葉電機有名ですよね三つ葉のアルファホーンに交換してあるんですが2つあるホーンのうちの、まあ、1個がなりませんあプープーってもっといいねパーって音がするんですけどプープーっとしかならないんですねなので今日はそのホーンの交換をしたいと思います 前交換した時、まあ、キャリーは本は1個ですよね純正はそれをまあ2つアルファ本2つきてますからそのまあ2つに交換するにあたって、まあ、分岐させたんですかねプラスのこの電源あのコードを本来はリレーをかまして、まあ、1つから2つにする場合はリレーをかまさなきゃいけないんですけど、まあ、おちゃくして面倒、まあ、くさいですからねあの 1本この分岐させて2本にした記憶がありますまあその辺も今回はねちゃんときちんとつけたいと思いますそれでは始めましょう はい外したのはこれですね三、えー、つ葉のアルファ2コンパクト、まあ、こんな感じでステーを返して、まあ、つけてたんですが、まあ、どっちかどっちだったっけな、えー、ならなくなっちゃったので、まあ、これは、まあ、バーラすって言ってもねこっちですねこっちが、えー、壊れちゃったんで、まあ、こっちは鳴ってるんでこっちは取っておきましょうこっちは捨てちゃっていいかな 新しくつけるのはこれです三つ葉のプラウドホーン小型軽量抜群の取り付け性いい感じですねかっこいいですそして今回はこちらですねこの、えー、ハーネスセット、まあ、リレーがついてるタイプもえけ、ー つけたいいと思います、まあ、こちらの取り付け取説にも書いてあるんですが純正ホーンが1つの場合は、えー、必ずあのホーンハーネスセットを使ってください、まあ、リレーを返してくださいっていうことですね、まあ、これやらなくて、まあ、ダメだったとあとここの板って外しちゃダメだったみたいですね なんか大きい外してますよね<笑>まあこういうのもねちゃんと守らないといけないと思いますそれではやっていきましょう はいできました抜直、はい、で電源を取ってますそしてこれこれがヒューズですねそしてリレーです<笑>花粉が<笑>えー、リレーはこのようにバッテリーの横につけてますそして配線はこのようになってます エンジンルームの中を通しましたこのライトとかのハーネスと同じように合わせて取り付けてありますこれが元々のク、えー、ラクションの配線ですねアースはここから取ってますそして、まあ、取り付け方は前と一緒ですね こんな感じです前から見るとこんな感じ今度の本はね黒なので目立たないですね本当はね白とかの方がかっこいいんですけどねそれでは試してみましょうまずヒューズをつけないとダメですね OK、ですよしオケー牧場それではまたねー